演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそいうわけで本日はじゃあチャンネル登録よろしくお願いしますじゃあグリコのジャイアントコーン生キャラメルを食べたいと思いますあジャイアントコーンにねこんにゃくはあったんですね本当。最、え、近、っと、はいろんなアイスでいろんな商品やってますねでは こどんな感じなのかなおジャイアントコーンにおなじみのこの表面、いいですね、飾り、飾りじゃないよ、トッピングがいっぱいあって、で、キャラメルはこの中に入ってるみたいですね、ここからじゃ見せないから、でも見せるのは難しそうなので、もう食べにねいたいますね。いただきます このキャラメル本当にすごいですもっといっぱい食べたーいそう思えるもんなーこれこの絵に描いてあるちょっと見えなかったのですが確かにキャラメルの風味はしっかりありましたねアイスで冷たいと甘さを感じにくいのですがこのアイスは本当にキャラメルの甘さは最初からグッと広がってきてなキャラメル 上のトッピングのザクザク食感が非常によく合っていました食べれば食べるほどキャラメルの濃厚な甘みがどんどん広がってきて最後までキャラメルを堪能しそうだけでとっても美味しかったですほんと濃厚ですね下手な生キャラメルのよりよっぽどこちらの方がキャラメルを感じることができるかもしれませんというわけでこちらの点数とさせていただきます、まあ、手ででもいいんですけど 最近手でことが多くなっちゃったんだろなではおぼろ好きよシンデレラ待って上がるのはシンデレラの魔法が解けるまでにおぼろ好きは上がっちゃうのかなご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいですエンブエイエンパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします 私のお庭は